からやくやくと踊り続けられ徳島が世界に誇る伝統芸能阿波おどり阿波おどりの本場徳島にはおよそ1000あると言われている阿波おどり陣の中で有名伝と呼ばれる特に技術の優れた例があります阿波おどり深呼会は阿波おどりの保存と伝承を目的に昭和30年に結定。阿波おどりの保存と伝承を目的に 設立されまして有名年15年が所属をしております名実ともに徳島県をそして我が国を代表する阿波踊り団体として阿波踊りの歴史と伝統を守り時代の要求を高めに取り入れながら発展を続けています日本各地の祭りへの出演はもとより日本の文化を世界に発信する海外にも数多く していますさあ、お待たせをいたしました。それでは、阿泡踊り振興協会の皆様、よろしくお願いを申し上げます。どうぞお願いいたします。